普通の国であれば、至極まっとうな判断なんですけどね。どうも、政治いろいろの学部です。韓国という国は、異常が通常の国です。この人の身の安全は大丈夫なのでしょうか。他人事ではありますが、少々気になっています。 自称慰安婦裁判において、原告側の広告をソウル中央地裁が却下したというニュースです。中央日報の記事を引用します。日本政府から受け取ることができる慰安婦訴訟費用はないという裁判所の決定に、慰安婦被害者代理人が広告したが却下された。即時広告期間が過ぎたという理由でだ。 ソウル中央地方法院民事第34部部長キムヤンホは18日慰安婦被害者側の訴訟代理人に広告状を却下するという内容の命令を送った却下は訴訟や請求が要件を揃えることができなかった時内容を判断せずに裁判を終わらせることを言う原告代理人は今月14日 裁判所に広告状を提出した。キム部長判事は広告状却下命令の理由に即時広告期間が過ぎたことは明白という点を挙げた。民事訴訟法は即時広告期間に対して裁判が告知された日から1週間以内と定めている。民事第34部は今年3月29日、 慰安婦訴訟費用を日本政府から受け取ることはできないという決定を職権で下した。これより2ヶ月余り先立ち、全任裁判部が下した本案判決と相反する決定だ。全任裁判部は今年1月、ペ・チュンヒさんら12人の原告が、日本政府を相手取り起こした損害賠償訴訟で原告勝訴の判決を下し、 訴訟費用は日本が負担するよう命じたが、この判決は日本政府が控訴せず確定した。原告代理人側は、訴訟費用を日本から受け取ることはできないという公認裁判部の決定に14日、広告した。決定が下されてから2ヶ月が過ぎた時点だ。この広告上に対し、裁判所が適法な要件を 揃えられなかったとみなして却下した原告代理人側は却下命令に対して追加の資料を調べた後に説明すると話したこれに先立ち金部長判事は今月7日強制徴用被害者及び遺族が日本企業16社を相手取り被害者などにそれぞれ1億ウォン約970万円を支払うよう求めて起こした 損害賠償請求訴訟で却下の判決を下した。これにより、2年8ヶ月前の2018年10月30日、大法院全員合議体は、強制徴用被害者の損害賠償請求権を認めていたとのことです。今回自称元慰安婦側の広告を却下したのは、キム・ヤンホという判事で、先ごろ。 自称元徴用工裁判において、原告側の却下を決定した判事です。自称元徴用工裁判において、キム・ヤンホ判事は、自称元徴用工の訴えを知りどけたばかりか、韓国が常々、判案の軌跡と自慢していた高度経済成長についても、日本が供出した計5億ドルが経済成長に寄与したと述べています。 反願の奇跡とは1960年代パクチョン非政権下において韓国が成し得たとされる経済発展のことを指します韓国人はこれを韓国の努力の賜物とし世界でも類を見ない経済発展と自我自賛しゆえに奇跡と呼んでいるわけです実態はどうかというと韓国人の努力によるものでも 奇跡でも何でもなく、日韓請求権協定によって日本から支払われた優勝無償の計5億ドルの提供資金を国内投資資金に合わしたことで成し得ることができた経済成長だったわけです。韓国政府はこの時も嘘をついており、当初日本側には個別に国民に支給すると説明しており、本来であれば 個人請求権を持っている人々への提供資金だったはずの資金をいわば韓国国民にも日本政府にも嘘をついて国内投資に回したわけですね韓国の自称元慰安婦が個人請求権は消えていないと騒ぎ立てるのは実はここにも原因があったわけです自称元慰安婦が言う個人請求権は消えていないという論理に一理あるとすれば それは韓国政府に対しての請求権であり、すでに資金提供を行った日本政府に対する請求権ではないわけです。韓国側が日本に対して必要に慰安婦賠償を言い続けているのは、その源泉となるべき資金を勝手に使い込んだからなんですね。韓国政府は勝手に使い込んだという真実が国民にばれてしまうのが怖いので、 慰安婦問題をいつまで経っても終わらない問題に仕立て上げ続けたいのだと言っても過言ではないと思われますつまり判願の奇跡とは韓国人が言うような韓国人の優秀さを証明するものでも何でもなく嘘をついて他の資金を勝手に使い込んで成し遂げた世にも稀な卑怯者の所業と言ってもいい代物なんですねキムヤンホハンに対する 韓国人のの怒りは凄ままじいものがあると思われます。韓国大統領府のホームページにある国民請願掲示板には請願文が掲載されてからわずか3日で28万人を超える賛同が寄せられたと言われています東京五輪ボイコットに対する賛同数が請願文が掲載されてから10日以上経っても約7万人しか集まらなかったことと比較しても これはなかなか高い数字であることが伺えますね。韓国ではかつて日本統治時代は良かったと発言した老人が37歳の男が殴り殺したという非常に痛ましい事件が起きています。事件が起きたのが2013年ですから95歳の老人は終戦時27歳前後ですね。5歳、6歳の子供ではないので 日本統治に対してきちんと体験があったわけです。その老人を日本統治時代など知る由もない若者がけしからんという理由で殴り殺したわけです。この暴挙に対し、韓国内では被害者を愛国者だと褒め称える声が大勢を占めていたと言われています。韓国人にとっては反日こそ正義であり、目上の人を敬うという 儒教の教教のののえも反日教の前ででは全く無力だったとということですまた、韓国では、自称元慰安婦の強制連行を否定した大学教授が、自称元慰安婦たちの前で土下座させられた事件もありましたね。これなども、反日こそ国税という韓国の病理を表す出来事と言っていいでしょう。今回、キム・ヤンホ判事が出した 広告却下という判断ですが韓国の民事訴訟法に明記されている、即時広告期間は裁判が告知された日から1週間以内という決め事にのっとっても違法ではないですし、そしてそもそも日本から慰安婦訴訟費用を受け取ることができないという発言も国際法上まっとうな発言です。日本の資金提供が判願の奇跡に寄与した というのも至極まっとうなものの見方ですし、自称元徴用工裁判で原告の訴えを却下したのも国際法に照らし合わせて正しい判断です。我々日本人は韓国人のことを嘘をつくことを恥とも何とも思っていないと考えていますが、もしかしたら違うのかもしれません。国の成り立ちから判断の奇跡まで何から何まで 嘘にまみれた韓国という国においては、もしかしたら嘘しか言ってはいけない、嘘を言わないと生きていけない国なのではないでしょうか。真実を述べた大学教授は土下座させられ、同じく真実を述べた95歳の老人は撲殺されました。今回真実を述べたキム・ヤンホ判事ですが、その身の安全はきちんと守られるのでしょうか。すでに先進国、 現代の自由民主主義国家とは思えないような諸行を数々繰り返している韓国ですが、もしキムヤホハンホ判事の身に何か起こったとしたら、それこそ韓国が未開の国である証明にほかならないでしょう。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。